「人生ねぞかくもあがたぼみょん」「なえばジャッジはサンサンとくり」「アナドゥーぜっさんけ アッ「あプボコながやはにジョんとがが」